皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。8月1日。今日は、9周年のカウントダウンイベントがありました。今回はジュレットで参加しようかと思いましたが、人が多すぎて入れなくなってました。というわけで、ガタラの展望台に来ています。ついに9周年ですね。すごいですね。やばいですね。思いが遠くに来ましたね。感慨深いです。 というわけで、ドラキーマさんの告知を垂れ流しつつ、今日はこのまま終わります。それでは、カウントダウン前後の様子をご覧ください。